みなさん、こんにちは。私はレドワンです。今日は私の国のフェスティバルについて紹介させていただきたいと思います。こちらの祭りの名前は、パヘラ・ボイシャキです。こちらは私の国の一番有名な祭りです。パヘラ・ボイシャキは、4月14日です。 日本の長崎レンタンフェスティバルに似ています。今はパンジャビを着ています。その日男の人はパンジャビ、お女の人はシャリエを身につけます。その日人々は一般的にパンタライス、魚、スめモの、野菜を食べます。お祝 わ, われるわいらぼいしゃぶはぼはぼしゃきペアスとぼいしゃきペアと アルコナとボイシャキモンゴルシューバージャッラはその日の最大のアトラクションの一つです。ボイシャキモンゴルシューバージャッタ ラ, ラリーは早朝に始めります。皆さんぜひバンガデシュに来てみてください。ご清聴どうもありがとうございました。